この浴衣まだ着れるかしらちょっと袖を通してみてくれるいいよ浴衣なんて恥ずかしいから普段着で行くよでもお祭りなんだから着て行きなさいなレナとかは普段着でいいって言ってたぜ浴衣なんか着てったら帰って恥さらしだよ 祭りにはレナたちと行くからさ俺のことは放っておいて大丈夫そうじゃあ母さんは父さんが起きたら2人で行くわねあの調子じゃ夕べも徹夜かな急ぎの原稿をようやく発送したとこなのひょっとすると起きないかもね いつもうちの圭一がお世話になってましてあっおばさまここちらこそおお世話になってそこで真っ赤になるな実に気まずい行くぞレナ 梨花ちゃんはお祭りの実行委員さんだもんとこちゃんもきっと。 と一緒だよそっかよっしゃ今日はめいっぱいさぐくぞ 人ひなみざわってこんなに人がいたんだわたなしのお祭りはみんな来るよ多分んひなみざの人の半分くらいは来てるんじゃないかなそれだけじゃないよ近隣の町の町会や子供会も招待してるそうだよな 俺たちの学校あれしか生徒いないのに今日は子供の姿がやたらたくさんあるお祭りのにぎやかさはやっぱり子供のにぎやかさだからねどうもこんばんはあられナちゃんこの間はお惣菜はありがとうね。 うちの子もおいしいって喜んでたわあいえいえ気に入ってもらえてうれしいですカズマサくんにもよろしくお伝えくださいねよウその崎のお嬢ちゃんじゃねえの今年も屋台担いで来てやったぜおっちゃん太った 今からそんなお腹じゃ果ては心筋梗塞だねおこの兄ちゃんは新顔だなジョーちゃんの後輩かいうちの部員だよ期待のニューフェイス侮ると一晩で屋台潰されるよジョーちゃんのお墨付きかい<笑>そりゃあお手柔らかに頼むぜ 兄ちゃんは元気いいからねおじさんたちにすごく人気あるのレナも人気あると思うけどなかわいいしレナがだ誰に人気あるのかなあるのかな誰かにだよ 町は町からわざわざざ来てくれるんだよやっぱりこういうのがないとお祭りは盛り上がらないよねでそれを俺たちは荒らして回るわけかどんな勝負にせよ俺は負けないぜそうだね まんなでその待たせたレディってのはどこにいるんだのわですって リカちゃんの服装は本格派だなこれって本物のミコさんの服かうちの抹茶のお手製結構本格派でしょリカちゃんはお祭りの最後に大切なお仕事があるからその衣装なのお仕事は お祭りの最後のところだけなのですまだまだゆっくり遊べますですよってことはここで時間を無駄にできないということですわ参りましょうおっしゃ す実に美味しくないですよ今度はかき氷にしようぜ完食早食い勝負だレディーゴー かき氷の早食いなんて無理タイで、ね、少しでも溶かせば冷たいですな甘いねおじさんはシロップ大盛りで頼んだのさ混ぜればすぐに溶ける あ早すぎるままさか圭一君後ろの金魚すくいのお水を入れたんじゃ実においしくないですよ はんいわね、ねのなてやどうやるんだろ う, ど う, やるんだろう ここはともかくケイちゃんも気づいてたとはね俺をいつまでも新入部員扱いしないことだぜ実に美味しくないですよこんなわたあめの食べ方きっと日本中でもここだけだよ それでもおじさんは勝つけどねー悪事期勝負ではミオさんにはかないませんわねああまったく何あんたたち次は焼きそばにブルーハワイかけて食べる勝負にしたいわけ 今度はちょっと食べ物から離れたゲームにしないかなしないかなじゃあレナ次のゲームをあんたに任せるよ何でもいいじゃあねじゃあね は審判だよこのお祭り会場でかわいいものを探してくるの制限時間は1分上等ですわレナの好みは分かってますものよしたぶんあれなら勝てる トリカちゃんはなんでスタートしないんだろうしないんだろう ひ, ひょっとしてもう見つけてあるのかわいいのもう見つけてありますですけいちもですね あ, あ こういう形で直接対決するのは初めてだな。初めてします。です。リカちゃんあれで勝つつもりか。僕も部員です。勝つためなら快速第三条ですよ。 順番にね一番は部長さんのみーちゃんから悪いけどいきなり決めさせてもらうよおじさんはこれだカレーに香取先輩昔懐かしのブリキ看板と。ど 予選は量産看板手書きには勝てませんわでは次は僕が行きますですよ次はリカちゃんかお道具もなしにどんな手を使うやら がだぜどこまでとっても一部の隙もないちびっこみこハんなみだみ完璧だただのコケを萌えにまで消火したこれぞまさに芸術と呼ぶにふさわしい ケイイさあケイチ、僕に勝てますですか 何か秘策があってのことだろうけど何を見せてくれるのかな私としましても圭一さんのお手並み拝見でございますわひょっとして圭一もゲイをしますですね 今から俺がもっと可愛いのを見せてやるから、少し我慢しろええも、もっと可愛いのだがここはちょっとギャラリーが多いあっちの影行こう ケイちゃんに限っていやまさかファイト王ですまさかケイちゃんのやつネンネのレナに変なことしたんじゃ え、変なことって一体何でございますのえっはぁ、あ、なんだみーちゃんか。はぁ、あ。レナだ、大丈夫ケイちゃんに変なことされなかったあ、うーん。レ、レナ。 変なことはされなかったよ。ふぅ。か、かなりの重傷ですわ。ケイチさんは一体何を見せましたのふぅ、とっても可愛かったよ。ふぅ。可愛 い, いレナあんた、何を見せられたの 宿題で作ったと言ってますです恥ずかしいので滅多に人に見せないとも言ってますですよ みんな相変わらず元気そうだねこんばんはではございますがレディーに断りもなくお写真を撮るのはエチケット違反でございますことよそうだな少なくとも いいえがたくさんとれたよ。 富武のおじさまに会えるのも今晩かぎりなのねお名残惜しいですわいい加減とっととメジャーデビューしてくださいよねあ相変わらず口が悪いなその毒舌もまた半年聞けないかと思うと残念だよせいぜい今夜を楽しんでらしてくださいな。 明日の夜にはもう東京なんですからねそうだね星が見える夜空なんてまた半年お預けだもんね富見竹さんいっそ住めばいいじゃないですか雛見沢 確かに不便なとこです店もないし娯楽もないし何もないかもしれないけど俺はまだここに引っ越してきて一月も経たないからよくわからないけど。 ここにはきっ と, とありがとうなケイチくんミオンちゃんにレナちゃんサトコちゃんにリカちゃん僕もここに住めたらきっと楽しいだろうなって思うよ んなしばららくのお別れなんですからね今夜は富武さんにもたくさん楽しんでもらわなくっちゃそうだねぜひそうさせてもらうよあねえねえみーちゃんどうだろう富武さんを部活に入部させて 表現の一つに雛見沢在住ってのがあるんだけどね。そんなみーちゃん、今日くらい意地悪しなくてもまコツコツ毎年来てるからね。名誉市民と認定してあげよう。<笑>やったー？さーてさて。こんな旬を過ぎた五老帯にこの私の相手が務まるんでございましょうか？しら。 老快な大人の知恵を見せてもらいましょうです<笑>俺たちの若さについてこられるかな部長、その先崎美音の名において名誉市民富武氏の我が部への入部を許可するな、なんだい、その部活ってのは がガバだな複雑化する社会に対応するため活動ごとに提案される様々な条件から。時には順教、あるいは逆境からいかにして。んナは弱いからいじめないでほしいな。仲良くやろうね。子らもがこ遊びとあんなとるつもりならこ都合でございますわ。にぐるみはいで 地獄の底に叩き落としてやるぜつまりみんなでゲームして遊ぶ部活ですよし望むところだよその挑戦を受けて立とうじゃないかお手柔らかに頼むよ先輩方 いつも通りビリにはもちろんお約束の罰ゲーム ってやつなんだな来たかいその先の嬢ちゃん今年は大人数みたいじゃねえのあんたの店根こそぎかさらいに来たよ 打って得られた景品のでかさで勝負しよう。 一瞬思わせる絶妙な配置が見事だなさすがケイチさん一発で完パすると思いましたわうん。ここは無難にキャラメルや人形を狙うのが定石のようだね 発しかないんだぜそれを確かめるために使うには重いな。はいはい他のお客さんも待ってるんだぜ。最初のチャレンジャーは誰からだい先に挑戦した方が楽な景品を狙えて有利かもしれないけど、鉄砲の癖が見えないうちの挑戦は危険だ。 結局、それしかないかねーじゃーんけん一番は避けたかったんだけど…ま、ハンデってことにしとくかな…おっちゃん、銃それ オッケー。この銃はおろしたてだね。癖はなし。悪くない。 気をつけて弾が軽いやはりここは大物狙いでいかせてもらいますわクマさんを落とせばその時点でサト子ちゃんのトップは確定するね。 お父ちゃん頑張れ弾がんれったまがかるいですわ。 私にクマは2が勝ちすぎているみたいですねたね おいしますわレナちゃんはどうだろうね 富武さんはちょっとレナを甘く見てますね。 強 い, あいやわからないよ。 玲奈ちゃんの腕だったらひょっとすると。 かわいいモードのレナにゃ驚かされるぜ。 ら俺がとったらプレゼントするよ。<笑> うん、間違いない富武のおっさんの狙いは 結構いけると思ったんだけどなああ<笑>男だとキャラメルはもらえないようでございますわねつまりケイちゃんとリカちゃんは手堅く楽なものを打ち落とせばビリ回避ってわけよねビリ回避かあすみませんね 今度はケイイチ君の番だよ検討 約束しちまったからなレナに約束ってなんだろうなんだろうあのクマを撃ち落としてレナにプレゼントするって でも実際どうやってクマを落とす気ですのレナや富ケの球で幾分傾きはしましたですが難しいと思いますですケイチくんもっと素早い連射力があれば一撃ごとの揺れにパワーを上乗せできるのに。 鉄砲をもう二丁貸してくれレイ。ケイツさんは何を企んでいるのでしょう一人じゃ三丁は使えないですよ。読めたよケイちゃんも考えたじゃん。つまり。 一番時間がかかってるのがこのコルク玉の装填なんだよそそうだよねじゃあ先に玉を詰めた鉄砲を3つ並べておけば。 まさか本当に落としやがるとはな乾杯だぜすごいやおめでとうケイチくんケイチさんも頭を使えるようになりましたわね少しは見直しましたですな俺一人で落としたわけじゃないぜみんなで当てて少しずつずらして落としたんだこいつは俺たち全員の戦果だぜ 力の結晶だねミーは一発も当ててませんですうそらこいつは俺からいやみんなからだないつもうまい弁当ありがとな 来たのは俺だからこれは俺の俺のだからレナにやる<音楽>俺が引っ越してきてからいろいろ面倒を見てくれたよなすげえ感謝してるんだぜありがとな 行くですよおっと僕も早く行っていいポジションを確保しないとなじゃあみんな後ほど。 リカちゃんのアデ姿を見に行きますかね行こうあ あ, あれレナはな何やってんだよケケケンチコんちゃん助けて何やってんだあいつクマの世話で手いっぱいなんだな ああケイちゃんにはレナの世話を頼むかねあたしは里子の世話で忙しいし誰がミオンさんの世話になるでございますの痛い手引っ張らないでくださいまし 注文のうるさいやつだなどこならいいんだえっとはあ置いてかれる早く行こうぜ レナはどうだったケイちゃんの手って意外に大きいとか思わなかったふっ、<笑><笑>ミオ、お前、いつ食らったんだハウーノ、歯とウの間くらいだったかなレナ、 照れ隠しに友達を殴るのはよくないぞ。あ、レナ、殴ってないよし、知らないもんうお静かになさいませ。始まりですわ。 リカちゃんが持ってるあのでかいのはなんだ？祭事用のクアだよ。ミコさんしか触っちゃいけない神聖な道具なの。 ふとん団叩きかなあれはね人間に代わって冬の病魔を吸い取ってくれたお布団を清めてるのゲイちゃんの「お布団叩たたき」って表現もまあ外れじゃないかね。 心配かリカは毎日毎日おもちつきのキネで練習してましたですのきっとやりきるでございますわミオンとかはミコ役立候補しなかったのかよリカちゃんにあの重さは気の毒だよそりゃ頼む やるけどねまあ誰にでも務まるものでもないし。そうだよな。ミコは清らかじゃないとダメだもんな。<笑> だからわたながしだってば。 またケイチ君は初めてだからレナのやり方を真似するんだよ。 これを3回繰り返すの心の中では「おやしろ様ありがとう」って唱えるんだよおやしろ様ってなんだよあの神社の神様の名前かうん南沢の守り神様なのご利益もあるけどたたりもあるんだからねちゃんと敬わないとダメだよ でね、体についてた悪いのがこの綿に吸い取られたの。であとは沢の流れにそっと流してねおしまい。 夢はちょっとした不安だった誰かを傷つけたいなんて考えもしなかったそれでも不安は孤独を生んで疑念へと変わりやがて黒い殺意が心を闇に閉ざしていった戻らない日常少年は足を踏み出すその先が奈落の底だとも気づかず 鬼隠し信じたいと思う気持ちが生んだ悲劇流した涙は懺悔かそれとも怨恨か。 どうですか、富武さんいい写真はいっぱい撮れましたかああおかげさまでね圭一君はどうだったかしらお祭りは楽しめた そのえっと楽しかったです圭一君はまだ引っ越してきて日が浅いんだそうだね他の子たちととても親しげだったからとてもそうは思えなかったよ あなたも今日のお祭りに参加して自分がひなみ沢の人間になれたんだって自覚できたんじゃないかしらうーんどうなんでしょうねおや圭一君らしくない返事だねなんだ その程度のことで君は疎遠に感じていたのかい疎遠なんて大げさなもんじゃないですよ。ただその、なんて言うのか。 それを知ることで君が納得するなら僕の知っている範囲で何でも教えるよじゃあダム工事について聞かせてください日南沢が水没するとかいう大事件だったんですよねダムについては多分。 ここの人に聞いいた方が詳しいと思うけどなまあ僕が知っている範囲でいいなら新聞で読んだ程度だけどねダムの計画が決まったのは78年くらい前なんだ黒部に次ぐ巨大な計画だったと聞いてるね。 ダムの完成に伴って生まれるダム湖はかなりの面積になったらしいねこのひなみからずっと上流の谷心地たりまでが全部沈むことになったらしいしかしなんだって人が住んでるひなみにわざわざダムを作るんすかもっと他の人が住んでないところに作ればいいのにうーんよくは知らないんだがダムを作るのに適した地形ってのがあったって聞いてるね 裁判にもなったし、議会でも取り上げられたんだ東京の新聞にも載ったよで、いろいろな不祥事や汚職が発覚してね ややこしいことになっているうちに工事中止が決まったんだそうだよあのバラバラ殺人って ありましたよねあったよ偶然その時期に見沢にいてねだからよく覚えてるよちょうど4年前の今頃だったかなあれも確か渡流しの日だったね 当時はダムのトラブルの末期だったからねお社様のたたりだって言ってずいぶん騒がれたんだよお社様のたたりか若い人たちはそうは思わなかったみたいだけれど。 お年寄りたちはおやしろさ様のたたりだと疑わなかったみたいね<笑>、うん、でも今ではどうかしらね結構いるんじゃないかしら若い人にもいるって何がですか信じてる人だよおやしろ様のたたり その後ね、毎年起こるんだよ決まって今頃にね起こるって何が毎年渡流しの日になるとね誰かが死ぬんだよ ババラバラ殺人の翌年の渡流しの日日見沢の住人でありながらダムの誘致派だった男が旅行先で崖下の濁流に転落して死亡した奥さんに至っては死体も上がってない日見沢の人間でありながらダムに賛成していた男ですからね事故当時お年寄りたちはお社様のたたりだと囁きあったものよ さらに翌年渡流しの晩今度は神社の神主が原因不明で急死した奥さんはその晩のうちに沼に受水自殺した神社の神主って今日のこの神社の神主ですか村人たちはおやしろ様のお怒りを沈めきれなかったんだって噂したわねさらに翌年 これもまた渡氏の番今度は近所の主婦が黙殺隊で発見されたその通りよ被害者の一家はねその2年前に転落死した。 ダム有知派の男の男 弟, 弟本人はまだ生きてるらしいねでもやはりかなり気にしてね近隣の町に引っ越してったらしいよ。 その翌年の綿流しの晩にも、また人が死ぬわけですよね。今度は誰ですさーてね、ケ一チ君は誰だと思うかなあ、ははぐらかさないでくださいよ。俺は結構真剣に…まあまあ、ケ一チ君、落ち着いて。 別にはぐらかしたつもりはないんだよ圭一君つまりその翌年の綿流しってなつまり今日よみんな口にしないけど今夜また何か起こるんじゃないかって思ってる。 こんなにお祭りでにぎわってるのにあのね、去年の被害者の主婦は不信心者だったらしくてね。渡流しのお祭りに参加しなかったらしいの。今年の渡流しに参加しないと、おやしろ様の怒りに触れるかもしれないって噂、ケイチ君なら聞いてるんじゃないかいじゃ、じゃあ、みんなのお祭りの参加は、 たたりを恐れてそうなんじゃないかと思うね。今年の渡流しは、例年になく参加者が多いよ。やっぱりみんな、怖いんでしょうね。おやしろ様のたたり。<笑> 近隣の町の子ども会をかなり招待したらしいけどやっぱり一連の事件を受けてあんまり参加はなかったみたいね人集めに苦労してるって町会の人がぼやいてたもの警察もね過去の事件は全て別個のもので関連性はないとしてるみたいだけどね警備ってことで私服警官をだいぶ立たせてたみたいだよ が強すぎたかしらえいいえそんな全然まさか圭一君たたりなんて信じてるわけじゃないだろうそりゃまあ すべての事件が原因不明で犯人も手口も謎っていうなら僕もただりを疑ってもいいよだけど実際には違うどの事件もちゃんと警察が捜査して真相や犯人を究明してる例えば一番最初のバラバラ殺人言ったよね 犯人は一人を残して全員逮捕されてる残った一人だって時間の問題さ動機だって酒の上での口論からと判明してるたたりなんかじゃないだろう次の 誘致派の夫婦の事故死だってそうさ恨みを買う立場だったからね警察が特に入念に捜査したと思うよそれで発表は事故他殺じゃないでもまた渡流しの日に起きたんですよね<笑>考えてもみないよケイチ君 沢に敵が多かった彼が地元のお祭りにおちおち参加できると思うかい彼にとっては渡流しの時期は特に見沢に居づらい時期に違いないよだからわざわざこの時期に旅行をし意図的に見沢を離れようとしたんじゃないかなじゃあ富竹さん その次に死んだカ主さんはどうです原因不明の奇病だって。それも、またしても渡流しの日に。カ主さんはもっと説明がつきやすいよ。渡流しのお祭りは、カ主さんにとっては年に一度の大行事。過労に体調不良が重なったんだろうね。あるいは、もともと持病持ちだったのかもしれない。でも、奇病ですよ。 でも、この医学の進歩した時代に原因不明なんて。オヒレだよ。噂が噂を呼んだだけさ。二年立て続けに事件が起これば、誰だって過敏になるよ。急死は確かに不自然だったかもしれないけど、こういう死に方をすると、必ず警察が検視をする。で、 事件性は発見されなかったんだろう本当に偶然の病死なんだよ確か神主の奥さんが自殺してますよねじゃあこれはすでに説明した通りさ3年目の事件に村人たちは動揺していた信心深い人たちは すぐにたたりだと決めてかかったのさもちろん神主の奥さんもね自殺の際に「死んでお社様の怒りを押し詰めする」みたいな遺書が見つかったらしいしじゃあじゃあ次の主婦の事件はまたしても渡流しの日にこの事件は犯人も逮捕されて解決してるよ一種の異常者で 木ザ沢のたたり騒ぎを面白がって再現したと自供してる。じゃあ、じゃあ、じゃあ、次の年の事件はあ、えっと。もう何も起こらないよ。今度こそね。おやしろ様のたたりなんてもともとない。一連の偶然を、 あると信じている人たちがそうだと吹聴しているだけさ僕は慶一君が見沢をとても好きだと思ってることよく知ってるよ仮にお社様のたたりが実在したとしてもそんな慶一君にたたりがあるなんてとても思えないね そ私は戻らないとねおっと僕も少々長くおしゃべりしすぎたかな平一君もお友達と一緒に来たんでしょみんなを探したらそうだったみんな俺のことを探してるかもしれない <笑>女の子に探させるなんてなかなかの罪人だねじゃあねおやすみなさい圭一君次郎さんもねまた後ほど。 やっててさ あ, あ, らああそそうだったね。 ビリは僕なのかな リカちゃんって結構こだろけいの言ってる意味がわかりませんですなわけでビリはとびたさんに決まり<音楽>じゃあ富びたさん覚悟はいいかな罰ゲーム あ忘れてたミオン武士の情けだせめて彗星にしてやれ油星はつらい<笑>油星じゃないとダメだよお洗濯したら落ちちゃうじゃない なんだいなんだい。お手柔らかに頼むよキュッキュッキュッ。 それじゃあ罰ゲームってより寄せ書きじゃないか？<笑>私は甘くはありません。のよ。ちゃんと罰ゲームで行きますわ。 これを着たまま帰郷するのも、罰ゲームのうちに入るのかな？もちろんちゃんと着たまま家に帰ってね。 分かった次に来る時もこれを着てくるよ約束するお連れ様がお待ちみたいじゃんそそろそろお時間かな そうみたいだねい<笑>っちゃったね。 うちらも引き上げるかね。 こんな時間だけど、一人で大丈夫かうん、全然平気だよ。近いし、走っていくし。変な奴がいたら大声出せよ。出したら、助けに来てくれるのかなかな聞こえたらな。 な声を出すね。 のケイチ、そんなところで。中に入りなさい。風邪を引くわよ。母さんは行った渡流しのお祭り。結局、お父さんが起きなかったからね。行きそびれちゃったわ。残念。